はいよー来た、来てないわすごい顔した、ほらほ ら, ほら私に対してすごいよ、ほら<笑>おいおい<笑>やだ、怖 い, い, い, 怖, い怖い怖いあ怖いあー怖いってあれあれ怖いわ<笑>あ<笑>さんすごい目で見てる しないねっこの BGM は怖い BGM <笑><笑>し ん, 遊んでもらったんだよねしよしいいっこれ<笑><っと><笑>かない<笑>こね。やりたいね<笑> 食べられてます食食食べられてますすするる 指, 指を食する魚ご、ね、い地味にいってるじゃうみたかないな。 私が持つとすごいんですよねこあそう、はい、やっぱ時間はいからかなそんなよっって言って言<笑><笑>親誰ですか<笑>ママですすか<笑>ママに育ててもらいいいいました<笑><笑>はだいはい、はい、せーで館長は今日お休みわる<笑><笑> はいはい<笑><あ><笑>こんな顔しないですよこんな顔してんねや目につてるよなんか女子の顔してます邪魔やな <笑>すごい持たれてていのもやめてくれいい、ね、<笑><笑> 何, 何よっていう顔しないで私に。<笑><笑> すごいな、お前向こう行けみたいな感じ凄いまあ い, <笑>、まあ、いつものことですが<笑>はい、じゃあね<笑>あじゃあね<笑>誰か一人出た一<笑>人だもんはい、ここまで入っちゃったね残念でした行っちゃったね しまったな。<笑>残念。はあ。は<笑> あ, あ。気づいてんの。館長がそばにいます。落<笑>としますね。あらららら。あにこさん。 ファンチョウが、ファンチョウが横に乗っ気配を感じてますファンチがいるね、いますね<笑>ここにいるのは知ってるやぞ。あかんで、ここから出たらあかん、はい、出してもらう出してもらえますか帰ります帰るって帰るって 館長とさようならっ、うん、さっきあったんで。あ、さっきはさ、でもういいや。もういいや。いや、もうちょっと。会ってきたいな<笑>お前らが邪魔するのは。は<笑>いや、違うで、この網やで。<笑>この網が邪魔。行きますね。バイバイ。さようなら。<笑><笑>